アイドル、アイドル、マイマイ、キュンキュン、マイヤズこと、マイナーズキです。今日はゲストでーす。イェーイ、みなさん、こんにちは。マスベチタチオでーす。イェーイ。イーイ年のコラボ動画、ね、ー超仲良しの、おぐいの、お友達なので、今日は。新年ということで、さっちゃん家で、なんと、こちらが、用意してもらいました。せーの、あけまして、おめでとうございます。イェーイ。 嬉ね、もやずいつもうちに来てくれて、うん、あの母ちゃん飯を堪能してくれてるので、うんうんうんうん。今日ちょっと家で撮影させていただきます。ね、思います。そして、うん、ね、ガンガン飲んで、食べていきたいね。うんうん、じゃあ、早速せーので、はい、行きますか。せーの、いただき ま, ー す, いだきます。イェーイ、じゃあ、あまず乾杯しましょうか。えー、イェーイ、こう見て朝日ザ朝日ざりっち。そう、もやずが朝日好きずだから。やった。えー バーイあーうまおいししし、ね、今年もよろしくーあよろろくお願いします<笑>本当だ今日ガンガンンてて飲もうう両鍋で具材が違っっねめちゃすごいこれ気になるのガガンガン取ってもらっててっっえ、え、ここここれれれ、あ、あ、そうるかた取取るえ初めてすごいね。丸丸ごい 最高ーーじゃあもう一回せーのいいいただきまーすきまーすすえ、え、玉ねぎごご<笑><ベカ><笑>、うん、うまい やったことない人やってほしい。<笑>玉ねぎ。全国民。全国民。母ちゃん、玉ねぎうまいって。めっちゃおいしい。うん。感動。今まで知らんかったのがもう、うん、人生損してた。大変も食べようん。玉ねうまいな、うん。いやー。正月の。おいしい。昼間からビール飲んで。 おでん最いやさっちゃんのお母さんのお料理が美味しすぎて胃袋つかまれすぎてもう今7年ね78、うん、年連続できててそうしかもクリスマスとお正月もうん、燃やす連続7年<笑><笑> 100来てる、ねね、マジの100、うんうん、出席でう ん,、うん、う ん, うんしみしみ え一昨ぐらいから多分お母さん仕込んでたなん、えー、かめっちゃうまいありがとーしょうこママありがとう。ママとう い, <笑>いつもの声、大高くしてる<笑>おいしいあうま超うまいわえ、あんまりおいしいねあ、しかもやっぱり関西風なのかな、うん うんかもだよね、う ん,、うん、いいんだよね実家のおでんに近いおっおいっしぃおいしぃ、ギョウスジトロトロたまらんえー、ギョウスジが争奪になっちゃった、ね、絶対甘った今<笑>だから確認した<笑><笑>今日はね二人とも日本酒大好きやからお日本酒を4合瓶四本用意しましたーいえーイ。イ 余裕だねね2人 い,、ね、ー少ない足りるかなね、はいこちら白士かさんから2人にそれぞれプレゼントもらってイエーイ最高で今日飲みたいお酒持ち寄ろうって言ったら2人とも持ってきちゃっ た, っ た, った<笑>はいでこっちはもう一時間秋田行った時にあのお店の方にいただいた荒サさんのナンック6ってい う, うんなんかすごい。 地元の人でも買いたくても買われへんらしいぐらいプレミアらしい。すごい、ね。そシャンパンみたいだよね。ね、おしゃれ。ね、おしゃれ。私これ、茨城のブユさんのお酒です、うん。飲んでいきましょう。どっちからにする？え、でこれちょっと冷やして冷やしてきたからこれ飲みたい。そうだね。そ, ねそしてじゃあ私ブユさん。じゃ、うんうん。任せで。お、来ました。皮がついてる。ね、ーおしゃれー。生、生原酒。 ありがとうございますグイ飲みで今日は飲んでいきましょうちょっと色ついてる、うん、確かに、ね、あおいしいひさんぶんねすご い, おいえぇ、ー 美味しい美味しいこれはやばいよ飲みすぎちゃうやつだよこれ飲みすぎちゃうすごっめっちゃうまいうんしかもすっきりしてるから、ね、ご飯とも合いそう確か、ね、中見えてないと思うけどお互いなみなみついてるかもめっちゃついてるなみなみどよりい うまいこれやば い, 楽しい私このおでんの卵のねわ分かる分か る, 分かるそれで日本酒食いでそうね分かる卵の黄身をお出汁に溶かしてこれで食べるのがめっちゃ嬉しい最高これで、ね、あフフフフ 普通にガチャガ食べて、ガンガン食べて、ずっと 玉, 玉ねぎ。アンコール、<笑>アンコール玉ねぎしよう。ね、マジで美味しい、い本当に、ね、美味しかった。なんかさ、黙々と食べてて、全然何入ってるか言ってなかったね。うん、なんかこれは多分普通に、普通になってるんだっけ、これ。平手ん。平手ん、絶対違う。え え, え, え、そうやん。平手んって言わんけ。一<笑><笑>人。あまあまあ<笑> 関西の人絶対みんなね、て平手んだよって言ってる。あ、本当に?違う違う。絶対言ってるこれは。味方が僕アンケート、ア ン, ート<笑>アンケート。アンケートしたい。<笑>なんか、うん、あの、うんうんうん、反転とかいろいろ入ってるね。うん、あ私なんか関東来て初めて食べたちくわぶ。あ、そうだ。関西にないね。そう、私それもうまた論争した。ちくわぶ論争。<笑>論争<笑>入ってないんだよね。入ってない。えー ステバです。うまいよね、これね、なんか多分これで出しとってんのかな、ある程度。うん、んそう、だから。このステバの軟骨めっちゃ好きやから。うーん。<笑> だんて今日手間ねぎと手間の手間元、うん、っていうもう、まあ、新たな出会いがあってよかった。<笑>確かにコンビニはないよね。うん。コンビニのおでんには絶対にない。コンビニないしお店もないかも。そっか。うん。 そうな、やっぱねんーこれも美味しいやっぱね玉ねぎいやでも嬉しいな自分の料理じゃないけど自分の母ちゃんの料理褒められるのとうしい う, んうんうん、もうこれなかったらマジで私大食いになってないもんそうやんなーマジ で, で ここに来るとね食べちゃううんおやの食べる量やっぱすごいもんうん、うち、ん、<笑>で食べる量、うんうんうん、年に2回だけおいしい手料理が食べられる<笑><笑><笑><笑>うん、うんうん あ, うん、あと取れたかもおお ハマってる い, い い, みみたいな<笑>うーん。うーん でも生放送しても面白そうなっぱりねこんだけグザグザやってたらうん卵が猫すぎ燃やすによってなくなった食されたかれ<笑>あこっちにあるかもこっちにあるこっちにある大丈夫大丈夫あ、でもこれ今度結んであるから多分食 べ, るあ食べれるあー食べてるのか、うん こっちね、ハワイ行きたいうまいこっちは、ふゆうさんねふゆさん、あてます絞りたてです、うんうんうん これも合うね合うご飯に合うめちゃううまいうま い, いい感じに酔っ払ってきたぜっってきてた最高だぜ<笑><笑>やばい、酔っ払い酔っ払いいいなうん、うん。しだくさんのお茶がおいしい 全力疾走うで。何十十今測って十五秒ぐらい。十五秒。どう？歩いてる。<笑>歩いてる多。多分私でも勝てる。<笑>ちょっと待って。十五秒。<笑>進んでる。<笑>やば。とてニオるあの陸上競技場だったら。 もうちょっと出せでだけど、ね、なんふだだふわふわない<笑><笑>あめっちゃ楽しいわ。おいしいおしい 涼しすぎるか い, いいことだー正月の昼間からうん最高、うんうんうん いやーうまいねおいしー無限に食べられるい い, いいよ あ, あっおっあーっしじゃんけんしようこれはじゃんけんで最初はグッピンーイ。すいません<笑>ごめんなさい家の多分シャーちゃんが落としたやつやと思って<笑>すいませんすいません出てきたじゃああとはこれ飲めばいいかね、うんうんうん、オッケーオッケー。じゃあ食べましょうすごいあっという間だねね ツマ美味しいおいしれはは違うい、さつま揚げ。 私、ほんまに日本酒女子がもっと増えてほしいと思ってもめっちゃ思うめっ美味しいしうんうわーん、たまわしくお焼も飲めるしあと、肌にもいいやんあーそうだね、米だからね発酵の、発酵食品的なリオ天敵みたいなうん次の日、いい日本酒飲むと次の日残らへんほんとにそれペロンペロンに酔っぱらっても、ね、いい日本酒だったら何にも、うん、ね みたいなそうあーうまっお い, ーおいしょ今後の 残るねこれねうん、うん、あーはい食べました完食完食せーのごちそうさまでしたーまだまだちょっとね食べ足りないし食べ足りないから、はい、続きはさっちゃんのチャンネルで続き後編いきますイイバイバイ ベロンベロンじゃん<笑>バイバイ<笑>